どうも料理のお兄さんリュウチですはい今回はですねちょっとお野菜を使ったおつまみ的な、えー、料理なんですけども悪魔的にですね、えー、バクバク食べちゃう悪魔の壺にらですね はいえー、ちょっとね辛い系のですねちょっと生のニラを、えー、漬け込む、えー、料理なんですけどもこちらがかなり皆さんに評判よくてですね、えー、じゃあ動画にしようかなと、えー、そんな考えです、まあ、火も使わないでね簡単なので、えー、皆さん是非作ってみて、えー、いただきたいなと思いまして、えー、これからちょっと、えー、パパッとやっていきます、えー、それでは作っていきます、えー、まずですねニラは、えー、よく洗ってくださいよく洗った後に水気を切ってください えー、そうしましたらですね、えー、3 4センチの幅に切っていきますこれぐらいかなこれぐらい、はい、こんな感じそうしましたらボウルを用意してこんな感じガサガサと入れちゃいます、はい、そうしましたら、えー、調味していきますまず、えー、味噌です僕は全部合わせ味噌を使ってます小さじ2杯入れます、はい、あとお醤油ですね醤油が小さじ1ですあとお塩 小さじ4分の1ぐらいあとうまみ調味料ですね、まあ、味の素ですね味の素が小さじ3分の11尾とうがらが小さじ半分ですねでごま油が小さじ2であとにんにくですねおろしにんにくが、まあ、だいたい半かけ分もあればいいと思いますえー、これはですねよく 揉み込みます味噌がねちょっと溶けにくいのでちょっと手で、えー、とよーく揉み込んでいきます皆様に、ね、手袋とかした方がいいですよはい僕は自分で全部食べるのでやっちゃいますがよーく揉み込んでくださいえっ、ー、と味噌が全体に行き渡るように味噌が固まっちゃうと味にばらつきが出てしまいますのでよーく揉み込んであげてくださいこ、はいまあ、こんな感じでですね、えー、これで もちろんこのままでも食べられるんですけども1日ぐらい置いてね一晩ぐらい置いてしんなりさせたほうがどっちかといって美味しいですえー、今日はですねこのまま食べますはい盛り付けていきますおすすめは一晩置いて、えー、食べていただくことですねはい悪魔のツボにらの完成ですはいそれではですねえー、悪魔のツボにら完成しましたので、えー、食べていきたいと思いますこれね本当に お酒と合わせるのが好きです。はい。<笑>はあ、今日は一番勝利と一緒に行きたいと思います。では行きます、はあ。より研究会やっててよかった。えー、これですね。あの。 まあ、マジでうまいっす、ねはいまあ味噌のえー、本当はねこれね豆板醤とかで作るのが一般的なんですけどもちょっと豆板醤ご用意してないところも多いかなと思って、えーまあ、家にあるだろう調味料でやったんですけどもむしろそれが功をしてですねえん、ー、と本当に味噌の、えー、コクとですね唐辛子の辛みっていうのがですね、えー、とかなりうまく調和してですねものすごいいい味を醸してします あとね、味の素が結構入ってるんでね、うまみもバッチリです。で、えっ、ー、と、沸騰ご油が香るので、えー、これですね、本当に、まあ僕今ちょっとビールでやってるんですけども、飯でいけますね。はい。えー、これさえはですね、あの、ご飯ねえー、丼ぶりで3杯売れますね。 えー、なのでですねあのお酒飲みの方は晩酌で作っていただいても結構ですしお酒飲まれないって方はですねホントにこうご飯のおつまみちょっとキムチ的な感じで食べていただくのもものすごくいいかなと思います、えー、すいませんちょっとも う, もう一度祝賀してくださいこれマジでうまいですうん 料理研究がやっっててよかったそれではまた今度それではですね今回の料理おいしそうだなと思った方、えー、または作ってみたいなって思った方はですねチャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします